さあご準備はよろしいでしょうかそれでは参ります二分の音声です ありがとうごすいません失礼しました。はい